みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます、えー。今回の動画は、イパネマの娘はどういうふうに弾いたらいいのかな、ふふふフフという解説をさせていただいておりまして、4本の動画中2本目の動画でございます。それで、この2本目の動画では A セクションの説明をさせていただこうかなと思うんですけれども、よければメモとか書くものをです、ね、用意していただけると、うん、よいかなと思います。 全部で5個のコードを使うのですが、いかんせんコードは覚えづらいので、できればメモとかあるとよいかなという感じです。それでは早速やってみましょう。えー、とこんなパートですね、最初は f セブンスから始まるパートなんですが、まずコードがです、ね、人差し指が6弦の1フレット、で、5弦は使わない、薬指が4弦の2フレット、小指が3弦の2フレット。 中指が1弦の2フレットという感じです。それで、親指で6弦を弾いて、その後にこの3本の指、薬指で2弦、中指で3弦、人差し指で4弦を同時に弾きまして、それで、リズムはなんちゃってボサノバギターの動画でやったとおり、ドン、ジャン、ドッジャンからスタート。それで、これが2セット。 がが2小節やったら、その次、G13、G7 の 13th ですねあの。メモを取るときに覚えておくと便利なのが数字の書き方です。6弦から今の F メジャー7の書き方をやるとすると、1×2、2、1×、こんな感じでメモしていくとよいかなと思います。そうするとね、6弦は1フレットだな、あ、5弦は使わないんだな、3弦、4弦、4弦が。 3弦、4弦、ああこんな感じだなと、ほんゃほ や, いやと。メモできると思います。で、先に書いちゃうと、次のコードは、こんな感じです。6 <音楽>、えー、弦が中指でああと、中指、人差し指でもいいです。どっちでもいいです。僕の場合は中指でやっちゃいます。6 <音楽>、えー、弦の3フレット。で、人差し指で4弦の3フレット。薬指で3弦の4フレット。 最後に小指で2弦の5フレット。これが2つ目のコードです。でその次の3つ目のコードは、小指だけずらします。ここですね。小指だけ1個向こうに行きます。こんな感じ。で、その次のコード。こんな感じです。えーと 3 3 3 3押さえ方が何通りかありまして4本の指を使っていっぺんにバーッてやっちゃうタイプで中指で6弦を押さえて人差し指でまとめて押さえちゃうタイプもしくは薬指で押さえちゃうタイプもしくは親指でルートを押さえて人差し指で押さえちゃうタイプ。 こんな感じでしょうか。このバリエーションの中のどれを使わなきゃいけないということはないので、お好きな運習を見つけていただければという感じです。で、たまにいらっしゃるんですけれども、人差し指で全部制覇しちゃう人。これだと5弦のミュートができなくなってしまうので、できれば避けたいです。人差し指制覇はなしで。4本指か、それともこの組み合わせがこれか、それともこれかのどれかです。僕は多分。 人差し指正派でやっていると思うんですけれどもちょっと無意識のうちにやっているんでどれかわかりませんが多分これだと思いますで最後のコードこんな感じです多分これが一番難しいです中指で6弦の2フレットで4弦の2フレットを薬指薬指で4弦の2フレット小指で3弦の3フレット人差し指で2弦の1フレット という感じです。えー、これは Gb Gb7b5 ですね。うーと、Gb7b5。まあ、一応、よければ、別にあのコードでは全く覚えなくてもいいんですけども、まあ、興味がありましたらコードでも覚えてみてください。最初、f ブン7で G7 の1 3ンス、で、その次、G7 の b 1 3ンス。 それで、その次が Gm7。で、その次が Gb7 の b5 という感じです。それで、これを2小節、2小節。1小節、1小節、1小節。で、最後にもう1回 f m ン7と Gb7 を持ってくる感じです。ちょっとやってみますと、こんな感じ。まず2小節。f m ンスで、その次は G13。 で、こういう風にずらして1小節。あ、嘘つきましたね。最初の F だけかな、2小節は。2小節やって、で、13th に行って、フワート 13th、セ7 t h で、g フラット、で、f メジャーセ7 t h に戻って、最後に g フラットを持ってくると。順番としてはこう行って、で、最後に。 こう、こうという感じでしょうか。もう一回やってみます。うん、F メジャーセブンスからっって小節をやって。こんな感じです。で、今ので8小節やったと思うんですけれども、その8小節をもう一回持ってきて、A セクション完成です。 で一番最後なんていうんですかね。一番最後はこの G フラットセブンスだったじゃないですか。その一番最後の G フラットセブンスを F メジャーセブンスにすればいよいよ完成って感じですかね。その8小節を2個ボンボンと持ってきて一番最後の G フラットを F メジャーセブンスに変えるという感じです。なんで F メジャーセブンスが2小節という感じですね。なんかわかりますでしょうか。 えー、とりあえず、まあ、あ運指を覚えるのが先だと思うので、まずこのコードを覚えていただけると嬉しいですね。それぞれリズムつけなくてもいいので、まずこう引いて、その次こう弾いって、こう弾いって、こう弾いって、こう弾いって、こう弾いって、こう弾いって、あ、はあ、できたっていうふうに練習していただけるとよいかなと。で、ドンチャン、ドンチャンのリズムに合わせて、 はい、それではちょっと最後に、えー、と一通り、A、セクションを弾いてみたいと思います。F メジャー7からスタート。ワンツースリーフォーフォーディーヤングリンクジャンジャサーティーンスアイナーセブンフラットセブンで二周目 F メジャー7 これで A セクションが完成でございます。なんとなくできましたでしょうか。えー、とりあえず、コードフォーム、覚えるコードフォームとしては5つ。決してそんなに多くは多いか。多いですね。<笑> 5つも覚えなきゃいけないのかという感じですね。そうですね、多いです。5つも覚えなきゃだめです。しかも、それぞれのコードが地味にむずついというね、えー。とりあえず、ここまでうまくできたら、もしくはなんとなく手順を把握したら次の動画に進んで B セクションの方に突入してみてください。 なんかよくわからないところが多々あるぜという方は、もう一回ビデオをわ、ね、からないところに巻き戻したりとかして、確認をしていただければという感じです。それでは、そんな感じでしょうか。メモの重要性を感じていただけたところで、じゃあ、その次の動画に行ってみたいなと思います。うまくできましたら、次の動画へどうぞ。いやー。